わあ<ケー><ケー><フレ> はいまあ力持 っ, てもらって無理。あー てはいいい、はこんな感じでこう。はい あー分かりましたあの<笑><笑>にゃんおわ<笑><あっ><笑>いいの<笑><笑>すごい。<笑><笑> ハ <laughs> ハ <laughs> <laughs>